フランス語でさよならを言うための7つの言葉を教えたいと思います。お revoir, revoir。これは基本の言葉なんですけれども、どんな状況でも使える言葉ですね。お revoir。お revoir。バイ。バイ。フランス人は英語の言葉も使ってますね。バイとかバイバイ。バイバイを言います。あっとい Plus tard またねっていう意味ですね。同じ日にその人を会うためだったら、あっぷターを使いますね。短く言うと、あっぷスを言います。あビエントあビエントは、相手はいつまた会うか分からないんだけど、またいつか会おうみたいな感じです。あビエントジョンがいつも言っている言葉ですね。ビデオの最後にですね。あビエントあっ、どん Demain. A demain. m A i n ne «Mata achita » de la semaine prochaine. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. On se voit le mois prochain. Allez, on se voit le mois prochain. À bientôt.